はしたが仕掛ける銃の質問。パチパチパチパチパチ。<笑>はい、ということでおそらく今スケジューあのー、カレンダー確認したんですけれども、おそらくこれが今年最後の銃の質問でございま す, <笑>すいい<笑>、はい。すごい驚いてる皆さん。<笑>はい。死 ね, 死ねこれ。死ねマサイ。どう、ねはい、でいいのか。<笑><笑> <笑><笑>はい、えー、今回のゲスト、えー、こちらも、えー、本日初対面となりますベイー カ, ーーカーと申しますよろしくお願いします<笑><笑>あのさっきからすごいなんかぜいぜい言ってるんですけれどもあの、どうでしょう<笑>めっちゃ緊張してます<笑><笑>いやいやゆるくやっていきましょうリラックスして<笑><笑>、うん、ちょっと深呼吸します<笑>うんせーの<笑><笑> う な, なんだよ。はいうんそうはい、であとねあの今あのマスクつけてますけれどもあのマスクつけてるとねひょっとしたらあの音声が乗らない可能性あるんでその時はあのちょっとすごいテロップがボソボソとなっちゃったりしますんで そ, その時あらかじめご了承ください。はい、ということであの、まあ、こちら頭とね口回していく。 番組ではあるんですけれどもどうでしょう頭と口回りますか病気病気だよ頭と口回ります か, <笑><笑>回ますか<笑>どうやっお前なって<笑>しょっちゅう噛む僕にできるのかわか<笑>ですねまあ噛むのは自分もそうなんであの楽しくやっていきましょうはいはい。それでは、えー、スタートということでそれはまずお名前お願いいたしますゲーム実況やってるベイカーと申します、えー、青年ラッピー 非公開なんですけど12月10日です好きな食べ物好きな食べ物はジンギスカンです趣味趣味は釣りとゲーム実況です最近あった面白いこと<笑> 最, 近何最近あった最近あったちょっといかい<笑><笑><え><笑><笑>最近あった面白いこと今すごく面白いです 今までにあった恥ずかしい思い出今までにあった恥ずかしい思い出はゲーム実況で噛んでしまったことです<笑>落ち込んだと気にすること実況者仲間の生配信やゲーム実況を見るものです旅行するとしたら行きたい場所沖縄です1億もらえたらどうか。う1億もらったらもう1つのチャンネルを立ち上げて実写動画<笑>メインの動画を作り チャンネル登録者数1万人目指ところですありがとうございます、うん、2週連続ですね最近あった面白いこと今って答える人はい<笑>、うん、で今までにあった恥ずかしい思い出がゲーム実況で噛んでしまったことはいどうでしょうあのやっぱ実況で噛んでる噛んでしまうのは本当に恥ずかしいみたい な, <笑>なんだろうやってしまったなとかそういったところはあったりするんでしょうか 特にコラボのときの挨拶で噛んでしまったときに、相手様に迷惑をかけてしまったりとか、やっぱり自分自身がグダグダになってしまって、結局はその恥どんどん、なんていうんでしょう。面接見て 1億もらえたらどう使うということで実写のチャンネルを作りたい、はいはい、実写のチャンネルであのどういったことを<音声>んとまず例えばこういったイベントとかもし撮影 OK だったらイベント撮影撮ったりとかあと過去去去年行われたんですけど札幌でのハッピーアワーっていう YouTuber さんやゲーム実況者さんが集まるイベントとかもそういうのを積極的に撮っていったりとか。 やっていきたいと思ってます。あとは購入したものを買ったりとか商品紹介もやりたいなと思っております。今ちょっとあの購入したものを買ったりって<笑>あのちょっと聞こえたような気したんですけれども、これ自分の気のせいですかね？<笑>例えばスイッチ買いましたってなったら、はい。ででで。痛い。そうだね。だ<笑><笑>うん。頭痛が痛いみたいな感じだったんですよ うん<笑> 頭, 痛がうん、う頭痛が痛いみたいな感じだったんですよ、あのあの買ったものを買うみたいな、そんなあん昨日ニュアンスにいんです、次で、今後の目標は、えー、ここら、多分さっきのはカットということで、えー、今後の目標が、えー、チャンネル登録1万人、ちなみに現在は今、何名ほどで、約2000人前後、2000人ちょっとぐらいです。2000人ちょっと ありがとうございます、うん、ちなみにこのチャンネルは、えー、まだ16人なのでまず100人と目標に、ね、していきたいところなんですけれども2000人まであと8000人8000人8000人はやちっちゃったやっちゃったごめんなさいマイナスマイナスマイナス6 0 0くらいあかんあかん、だ。メだ1万…やっちゃった…ごめんなさい1万人までであと8000人ということではい はい、あのどんどんね。あの勢力を伸ばしていっていただければなと思います。そういうことで10、今日の質問おそらく今年最後にして最もクダクダ高いにありました。えー、米川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、これは俺も悪いわ。すいません。ほんとすいません。いや最高だわ。最高だわ。<笑><笑>今年最後にふさわしいですよ。